はいャうはよ、い、か、はいはいはいはい、甘えてます、はい、はいは甘いに来たにゃはいはい。 <笑>ここで乗っっかはいはいンちゃん いじゃんんじゃんんんくくポンちがてれたぞ今日は病院の検査にに行くことになったよねだだけど、ね、今食べてるご飯が正しいのか。 間違っててるかいいともう二度とお腹ななんか切りたくないよねじでねじゃあゃロケルパパは雨の中を。 カッパっていうか、なんだっけ、上下のやつねあ、それ着るの、うん、着傘じゃなくてはい、えー、ピクミンの花びらをまくというだけの何も手に入れない、みんなのために頑張るっていうのをやってきます積まないの積むとこまで多分いかないとそかうか、ん、開いて開いてるのは一個もないんだ街中が全部つぼみになっているので これが全部今日はネモフィラになるはずなのね。僕が通った後にまた通る人が積むとそう。社会貢献か、うん。世の中に伝わらない社会貢献。うん、やってきます。うん、ええー、ジャン君を手術後の。 1ヶ月検診に、えー、連れて行こうとしていたらえっとねデスクの下に隠れてたんですよね気がついちゃってなんとなく不穏 で, でそしてそーっと移動してですね自分からここに入っていきましたまんまと自分でジャン君僕 行くよ、っていうことかなさあじゃあ行きましょうかあぽポンちゃんまで気が付いちゃったねポンちゃんポンちゃんはジャン君連れてかれると泣いちゃうんだけどすぐ帰ってくるからポんかないてねポンちゃん、うん、<笑><笑>ちゃんくん いいよジェン君、いらっしってねそこ入ってね、自分からねホ コ, コリだねホやっぱそこをね、あれしてないからね、全然そこにキッも出さなかったからあっ、はい、その下、中にホンちゃんが入っちゃうんかなホンちゃん、そこ、掃除してないからさホンちゃん、ちょっとそこは汚いってさホ<笑>ンちゃん、ちょっと掃除してからにしてくれはる まあ、雨なので、まなんか、はい、ちょっともうちょっとこっちでいいますか そこポンちゃんが行くから掃除ちょっと一生かけよっか、うん、絶対行くもんポンちゃ ん, ちゃんはいはいうんさあ準備できましたポンちゃんあまり泣かずに待っててくれるかな今日の検査はね別になんか切ったりしないしすぐ終わるよだからさっと帰ってくるからよろしくねはい I can't get back out of here. は, はい、はい、大丈夫だよ。はい。はい、ワンちゃん。すいませんね。帰ってきましたよ。はい。はい、どうぞ。 あれどこここはい、えー、ただいまポ、えー、ンちゃんポンちゃん入ったら連れてかれちゃう よ, よ, よさあえー、ジャン君の結果報告です 今のところ石はできていないねとは言われましたが、えー、尿から石の成分が出ているそうです。硝酸だったかな硝酸だったか硝酸だったかね、えー。ということはそれが2年経つと1センチぐらいにた、えー、まる可能性ありと。で、えー、ご飯は1種類にしていたんですがそれが原因なのかまたは 何の原因もなくできやすいタイプなのかもしれないということでまずは1個目の、えー、ご飯の1種類っていうのを別の1種類に切り替えてみます今度は3ヶ月後だと思うんですがこの最初の計画ではね、えー、そういう形でちょっとやっていきますそれから水ですねえー、いろんな ミネラルとカルシウムを除去するという、えー、浄水のまああれは何だろう石みたいなものをセラミックみたいなものを入れるものだと思うんですがそれを強化してみます、えー、大変まあ今仕事を始めているところだからこれから仕事をどんどんとってですね、えー、ジャン君につぎ込んでいきますポンちゃんにもねポンちゃんに本当はポンちゃんにはおいしいものを食べさせたいんだけど ジャン君のううお付き合いでごめんね。ということで、なんとか、えー、ちょっとショッキングではありますけれども、えー、なんとかしていきます。待っててくれましたかポンちゃんも今まで寝てたね。ポンちゃんは割と寝てることが多いもんね。ジャン君はお迎えに出てくれてありがたいけど、心配になっちゃうよ。さあ、これからは。 あっでも明日また「あパパだけがちょっと用事があります」「ママいればい い, いいよね」ということでした。